こんにちは、G、です。今回はラズパイの電子工作のお話以前の動画で車でメディアサーバーの話題がありましたその時シャットダウンできないのでなんとかしたいという話をしましたパイ400のキーボードにはシャットダウン機能がついてますよね Pi400 と同じことを π でもできないかということでシャットダウンスイッチを作ってみましたいやいや電子工作なんてやったことないし大丈夫世の中そういう人の方が圧倒的に多いですから誰でもできる範囲で処方の処方を詳しく解説します ラズパイには GPIO というピンが40本ついています。GPIO はゼネラルパーパスインプットアウトプットの略で汎用入出力端子のことです。GPIO で検索すると LED をチカチカさせる実験例などがたくさんヒットします。このピンにセンサーなんかをつないで データを取ったり制御でできる仕組みですソフトウェアでの制御もできます画面のサイトのラズパイの公式文書によれば1235行目からですが GPIO3 とグランドをつなぐとシャットダウンとパワーアップができると書かれています これはやらないわけにはいかないですね必要なものは GPIO をつなぐケーブルと適当なスイッチだけケーブルはジャンパーワイヤーを購入しました電子部品を扱っているお店でジャンパーワイヤーが手に入ります Amazon でも売っていますのでジャンパーワイヤーで検索してくださいちょっと量が多いのしかないんですが 400円ぐらいから購入できます。私が買ったのは説明欄にリンクを貼っておきます。こんな商品です。ジャンパーワイヤーはこんな感じ。GPIO ピンにそのまま挿してハンダなしで使えます。まずラズパイの GPIO で試してみましょう。ケースをばらします。2年使ったら、 結構汚れてますね。GPIO のピン配列は画面のようになっています。GPIO3 はピン5番ですから CPU 側の上から3番目です。1つ飛ばして5番目がグランドなので3番5番ピンにジャンパーワイヤーを刺せばいいわけです。ラズパイ文書では6番ピンの指示がありますが、 ワンに割り当ててるし、グランドならどこでもいいんです。実際の接続をご覧ください。 ケースを元に戻すとこんな感じになります。実験を始めます。はじめにラズパイ文書に書かれてるようにオーバーレイを追記します。ターミナルで画面のようにタイプ。文末に画面の文字列をタイプして保存します。デバウンスというのは誤動作防止のため、 2秒の待ち時間を入れています一度リスタートしますジャンパーワイヤーを2秒以上接触させるとご覧のようにシャットダウンできます 再度接触させると起動できますなんか簡単でしょあとは適当なスイッチを取り付ければ完成スイッチは。 押してる間だけオンになるモーメンタリースイッチを使います。部品屋さんだと100円ぐらいですが Amazon では割高になります。いくつか Amazon のリンクをご紹介します。スイッチをつけて完成です。ここははんだとかしないといけないんですけどね。早速動作テストしてみましょう。ボタン長押しで シャットダウンできますね。もう一度ボタンを押すと起動も大丈夫。ちょっと見た目は残念ですけど、小さなスイッチなら本体に取り付けられたんですけどね。このスイッチが他の OS でも利用可能か試してみました。マンジャロの場合は、 ターミナルで画面のようにタイプして文末に画面の文字列をタイプして保存しリスタートしますシャットダウン起動とも問題なく利用できます部分 u までではうまく動作しませんでした どうも UART の使い方がラズパイとは違ってて GPIO はすんなり動かないようです。部分 u マテでは使えないと判断しました。いかがだったでしょう簡単な上に結構便利です。今回の仕掛けは p i 3でも有効です。私の総工事費用は840円でした。 ジャンパーワイヤーいっぱい余っちゃいましたけど話は変わるんですが今回のテスト中に気がついたことがあります赤いパワーランプってついたままですが意味ないですよね通電の確認なら起動時かシャットダウン時だけでいいですしつきっぱでやる必要はない それでで調べてみたんです。ウェブではなんか赤い LED を点滅させるという記事がたくさんありましたハートビートと言うんですがやってみるとこんな感じうんーこの方がつきっぱよりうざくないですか LED 点灯に他にパラメーターはないのか調べてみると 20種類以上ありました。画面の URL ですいろいろ試してみたんですが一番腑に落ちたのはワンショットというパラメーターです起動時のみ LED 点灯して常時は消えてるシャットダウン時には点灯して電源の落とし忘れも予防できるターミナルで設定できます 画面のようにタイプして。文末に画面の文字列をタイプして保存。一度リスタートします。この設定はおすすめです。赤い L. E. D. がつかないだけなのに。思う以上に雰囲気が変わります。 まあ、些細なことなんですが変えられると知ってしまうとミーハー心に火がつきますよねなおこの機能はラズパイ OS だけでなくバンジャロや Ubuntu でも動作しますご覧いただきありがとうございました体重が増えました コロナのせいです運動や食事制限もといろいろ調べています。で疑問に思ったのはカロリーです。SI 単位じゃないですよねジュールを使うのが正しいんじゃなかったっけその方が数値が大きくなるんで危機感を煽ってくれるし。 牛肉 100g300kcal ロロというより、牛肉 100g1250kJ の方が体に悪そうじゃないですか。まあ、脳書き言ってても痩せませんけどね。ではまた次回。